行政書士の、OK、です私は10年ちょっと前からこの仕事をしているんですけれども最初の頃からお墓とお寺についてのトラブルのご相談をいただくことが多く墓じまい行政書士とか遺壇行政書士という感じで検索していただくと割合ヒットしやすいですね。 お寺の中にお墓がある方がお寺と揉めないで墓じまいをするにはどうすればいいのかっていうことを今日はお伝えしていきたいと思っております、えー、お伝えしたいことはこの辺ですねぜひ聞いていただきたいポイント4つぐらいあります黒い丸の伏せ字になっているところ何なのかなっていうことを、えー、念頭に置いて見ていってくださいね 10年ちょっと前、行政書士になりたての頃から、なぜかお墓のご相談をいただくことが多くて、ずっとお墓専門と言われながらやってきているんですけれども、改装、墓じまいの手順について、正しい情報っていうのをあまり目にしたことがなく、えー、ウェブで検索してもですね、え、これで大丈夫なんだろうかっていうような、 あのー、まあ、間違ってはいないんですけれども、このままやったらちょっと大変なことになるぞっていう情報が多いので、えー、気になっていて、この動画を作りました。例えばですね、ウェブで検索すると、まず最初に親戚に相談しましょうって書かれているものも結構あります。これはもちろんやっていいことなんですけれども、最初にやることなのかなっていうと、ちょっと、あの、疑問な時もあります。まあ、ケースバイケースです。 あと一番多いけれどダメな情報がこちらです。新しい墓地の契約が一番って書いてあるんですね。これですと、まず予算も大きく狂ってきてしまいますし、えー、いわゆるトラブルですね。お寺とのトラブルになりがちな一番のパターンがこちらです。先に新しい墓地を探してしまうっていうこと。これが要注意なので、えー、まずこれをすり込んでください。 役所に手続きの仕方を聞いたっていう人もいるんですね。そうすると役所は先ほどの私がダメかもと言った新しい墓地の契約を先にしてきてください。こういう情報を言ってくるんです。ここがミソです。ちょっとお寺とのトラブルみたいなちょっと気になる言葉も申し上げましたけれども、まさにですね、お墓がどこにあるのか。 お寺の墓地なのか、それもお寺といっても、最近できたその、どの宗派でも入れますみたいな、あの、納骨堂であったり、永代供養墓であったりっていうものではなくて、昔から檀家である、檀家になっているっていう状態なのかどうかで、最初にやらなければいけないことっていうのは大きく違うんですね。檀家である場合、つまり菩提寺がある場合は、もちろん、墓じまいを考えたら真っ先にお寺さんに言ってください。これが、 先ほど申し上げたお寺とのトラブルを避けるための一番の秘訣ですそうですねできれば半年ぐらいは最低でもあの前に最初にご相談をしてほしいですしまあそうですねあのお墓を片付けたいなって思う時期の半年ぐらいは前からお話をするべきだと思いますし、まあ、長い人は 1,2 年かけてお話をしているって方もいらっしゃいます あのお彼岸でお参りに行った時のついでにあの私、例えばあの子供がもういないから私で最後になりそうなんだけれどもどうしたらいいでしょうっていうふうにまずご相談なんだよね。しまうかどうかっていうことよりも ご相談ということで切り出してくださいそうすると大体ね。お寺さんも焦らずにあのじっくりとお話を聞いてくださると思いますので、まずトラブルになるということは避けられると思います。あのお子さんがいらしても、あの継ぐかどうかわからないとか、結婚していないとか、孫の代まで続くかどうかわからないっていう場合もですね。あの、今のうちから相談したいっていうことは切り出して構わないと思いますので、のなるべく早くにお寺さんに相談をしてみるって言うのが一番です。 なんとなればですね、お寺の側もいろいろ考えていたりするんです。まあ、あの、今年来年ぐらいに永代供養墓を作ろうと思って、あの、今予算のことを考えている最中だっていうこともあり得ますのでね。そうしたらもしかしたら、あの、お墓しまって遠くのところに引っ越しをしなくっても、あの、その今まで入っていたご先祖様の分だけでもですね、この新しくそのお寺にできる納骨堂なり永代供養墓な に移してていいただいてそれで、ご自身とか、旦那さんとか、その、あの、今いる人たち、これから亡くなる人たちについては、もうちょっと自宅の近くでとかっていうこともできるんですね。何も、あの、全部縁を切ってしまわなくても、いろんなやり方があると思いますので、そういったことをご相談するっていうのがまず大事だと思います。で、菩提寺っていう関係ではない、つまり、あの、お墓のあるところが、えっと、いわゆる霊園ですね、民間の霊園であったり、 あとは公営墓地であったりっていうことであれば、まあ、あの、ここから先亡くなる人を代々のその、あの、お墓とは違って、同じお墓に入れなくてもいいということだと思います。ですので、例えば、あの、まあ、数年以内にですね、あの、もう一人亡くなりそうっていう時によく墓じまいを考え始めると思うんですけれども、 そういった場合でも、しばらくはご自宅に遺骨を置いといても全然あの法律には触れないんですね。しばらくというかもう何年置いといてもご自宅で保管する分には、あの全く法律的には OK ですのであの、ゆっくり行き先を探せばいいということになりますで。ただですね、あの、公の墓地、公営墓地、あの、抽選であのなかなか入れないようなところですね。そういうところに関しては、継ぐ人が限られます。 その墓地の近くに店を構えている石材店さん。あの、お墓参り行った時にいつも お, お花を買ったりして付き合いがあるところがあれば、そこの石屋さんなどに相談していただくのが良いうのかなと思います。まあ、私、50代なんですけれども、子供の頃まだ、あの、お墓を掘り返すと縁起でもないとか、たたる、化けて出るみたいなことを言われていた記憶があります。東京なんですけどね。なので、都市部でもそんな感じだったと思います。 ところが2012年ぐらいから日本って人口が減少し始めたわけです。あの、人員崩壊とかね、いろんなことが言われ出したので、もうリアリティを持って懸念し始めたのがここ4、5年だと思います。ところがですね、お墓の引っ越し自体、階層っていうもので検索していくと、ピークは随分前にあるんです。政府統計の階層数の推移っていうものを私の方でグラフ化したものなんですけれども、あの、 山があるの見えますでしょうかね一つ。この辺に。2005年から6年のところに山が見えますよね。えー、これ何かっていうと、この時はまだ石のお墓を、石のお墓の形のまんまで自宅の近くに引っ越してくる。どういうことかっていうと、田舎の方ですと山の上に村落墓地があったりしたわけなんですよ。でそれを、あのもう若い人がどんどん都市部に出ていってしまって、 六、七十代以上の人しかもう、あの、その町や村には住んでいないっていうふうになると、そのうちあと十年もしたら、みんなその草を刈りながら山の中の墓場までお参りに行けなくなってしまう。ちょっと傾斜もきつすぎるし、無理だから今のうちに自宅の近くとか、あの、もっと平地のところにお墓を移してこようっていうことが盛んに行われて、 それが2005年から6年だったんですね。この時はまだ墓じまいって言葉はなかったです。お墓をしまうんじゃなくて引っ越すだけなので、階層って呼ばれてたんですね。ところが、このグラフちょっと2015年で切れちゃってるんですけれども、このぐらいの頃からまた上がってますよね。で多分このままうなぎのぼりに増えてますので、今は2005年6年よりも数が多くなってると思うんですけれども、この頃から墓じまいっていう言葉が出始めた。 知り合いの大手の石材店さん。まあ、あの、株式会社になってる大きなところですけども、そこに墓じまい担当の部署ができたっていうのが2015年だったっていう記憶があるので、やっぱり4、5年前ぐらいからですね。で、その人たちに、えっと、2年ぐらい前に聞いた話ですと、 えっ、ー、と、ビル型の納骨堂を契約していく人の約1割が田舎にあるご実家の墓をしまっている。そして月に2、30件はそのこの会社だけでですね、墓じまいの相談が来ているっておっしゃってましたから、今はその倍とかぐらいになってるんでしょうね。一体その石の墓っていうのがいつぐらいからあったんだろうっていうことなんですけど、意外と古くないんですね。あの、まあ、江戸時代とか、 明治の初期っていうのは、一般の人はお墓っていうより村落墓地にみんなこう合葬っていう感じで合葬って一緒に同じとこに家族であろうとなかろうと埋められていたりっていうところが多くて、で、本当に富裕層だけがお墓を持っていた。ただし、江戸時代のは家のお墓じゃないんですね。江戸時代って家を継ぐとかっていう概念ができた頃だと思うんですけれども、不思議と、この頃はまだその、 あの夫婦のお墓とか、その将軍さん1人の個人のお墓とかがある状態で、まあ、あ将軍さんは江戸時代より前ですけどね、えー、そうですね、庄屋さんとか、そういった富裕層であっても、誰々、誰べの墓っていうのがある状態で、でまあ、あったとして、あの妻と一緒に入ってるぐらいです、ね、夫婦墓みたいなのはあったみたいですけれども、あんまり家のお墓を継ぐっていうのはなかったみたいですね。 で、あと、あの、明治の中頃以降になってから、あの、本当に富裕層が家のお墓を持ち始めたって言われていて、で、もっと多くの人が、あの、新聞の折り込みチラシを見て、例えば、あの、ちょっと郊外のところにできた新しい墓地、ここ契約しようって言って、こぞって買い始めたのは、高度経済成長の終わりぐらいなんですね。つまり、あの、高度経済成長でお家も買えたし、あ車が最初ですね、車買ってお家を買ったら、 で、そのローンもだいたい返し終わってきたら、じゃあ、つの住みかかなっていう感じで、50代、60代ぐらいからお墓を考え始めるっていう感じだったと思うので、50年ぐらい前に、わーっとこう、お墓を買うブームみたいなのが起こって、そして、あの、今、あの、その墓じまいって言葉は4、5年ですけど、その前から樹木層とか散骨とか、あの、結構新しい弔い、 酸てて、ね、骨を埋葬っていうかっていうとちょっと難しい定義が違うんですけれども、埋めるっていう字が入っちゃってね、酸骨は埋めるじゃないので、えー、ちょっとあの、 行政書士的には違うんですけれども、まあ、固いことは言わないとして、えー、この辺のお話がいつぐらいから出てきているかっていうと、25年ぐらい前からなんですね。ということはですよ、サラリーマンがこぞって買い始めたのが50年ぐらい前で、25年ぐらい前からもう違う墓の形でいいんじゃないのっていう話が出始めているってことなんです。つまり、 まあちょっと、あの、高度経済成長でみんな富裕になってきたから、あの、みんな一億層中流になってきたから、みんな個人のお墓持とうよ、一家のお墓持とうよみたいなブームだったっていう風にも考えられなくもないんですね。ですから、まあちょっとこれお寺さんに<笑>、あの、これを<笑>言ってしまうと怒られちゃうかもしれませんけれども、お寺さんの中では、あの、そんなね、あの、昔の人が大事にしてきたものを簡単にしまうしまう言うなっておっしゃる方もいらっしゃると思うんです。 でも、やっぱりこの知識が頭の中にあると、そんな風に言われた時も、そんなに、あの、立てつく必要はないです。あの、お坊さんに違いますとかっていうふうに言うと、余計喧嘩になっちゃいますのでね。ただ、あの、否定的なことをもし言われたとしても、そんなに落ち込んだり凹んだりする必要はないっていうことなんですね。 えー、今までの、ね、親戚とかお寺さんに先に話したりっていうのは、まあ、前段階であって準備段階ですねですからそのインターネット検索とかで墓じまいの手順ってやるとここから先のことしか書いていないっていうふうに考えた方がいいと思いますでこの段階からいきなり始めてしまうとなかなかあのうまく進まなくて途中で止まってしまったりトラブルになっちゃったりっていうことが多くあるということなんです まず最初は改装許可申請書っていうものをあの手に入れるんですけれども、大体ダウンロードできるようになっている行政庁が多いです。行政庁って県庁とかね、ということですけれども。えっと、それ、どこの役所に行くかっていうと、移す前の最初の昔からある方のお墓の管轄の役所に行きます。でですね、その役所には、えっと、まあ、ダウンロードした場合は、この1回目は行かなくっていいんですけれども、 元の墓地の管理者から書いてもらうところがあって、自分で書き込むところの他に、その元々の墓地の管理者のハンコをもらって、名前を書いてもらってっていうことができたら、もう一回その役所に行かなきゃいけないんですね。ああダウンロードした場合はここで初めて行くんですけども、改装許可申請書を提出するわけです。でこの時に、えー、新しい墓地をもう契約しているよ お墓からお骨を取り出すけれども、受け入れ先があるよっていうことを証明しなければいけないんです。というわけで、ここで初めて新しい墓地の契約書、もしくは領収書などが必要になってくるんですね。これ原本が必要って呼ばれますので、えー、注意が必要です。まあ、でも、止めておいて大丈夫ですその。しまう前のお墓の方の管理者をクリアするところが一番大変なので、そこさえクリアできたら、あとはしばらく、あの、 ご自宅でご遺骨ね、しばらく安置させておいても全く問題はないので、えー、ここの次 の, あの新しいところの契約書っていうのは、まああのまあ、新しいところはね、あの楽しいことですので、新しいものを選ぶっていうのは皆さん楽しいことだと思うので、着々と進んでいくんではないかなと思うんですけど、でそれができたらやっともうあの、移す日、あの新しいところに入る日も決めて、 そうしますと、元のお墓の方は提供工事をしてで、それからあと、見玉抜きっていうのが大事なんですね。要は、その、ただの石を拝んできた人はいないわけで、ここの中には最初建てた時に、見玉をお入れしているっていう、あの、ことをしてるんですね。あとは、その、最初に入った人の後、次々、こう、納骨されていくわけですけれども、ご納骨のたんびに、お墓の前で独経していただいてたと思うんです。あれが入魂の儀式なんですね。石の中に、その、あの、 個人の亡くなった方の魂を入れているっていう状態です。ですから、この御玉抜きの法要をきちんとしてお布施を払って読経していただかないと撤去工事をする。石屋さんがだいたい。ちょっと嫌な顔をするというか、あの爆音供養もなしではやっていただけないんじゃないかなと思うので、これはあの必須だと思うんですね。で、それの後に新しい墓地に納骨。運んで納骨して、また新しい方で。 入婚、あの、見たまを入れてもらうってことをします。これは納骨堂であれ、あの、合葬式の永体供養墓であれ、やっぱり見たまを移したらそこに入れなきゃいけないので、そういう儀式は必要だと思うんですね。ですので、概略これだけなんですけれども、重要なポイントは、新しい墓地の契約書などは真ん中のこの役所に改装許可書をくださいと言って、全部書き込み終わった改装許可申請書を持っていくときまでに、 新しい墓地の契約はすればよい。あんまり慌てる必要はないっていうことなんですね。それからあと、見玉抜きの供養と撤去工事、この費用が結構大きいんです。撤去工事の費用は俗に一つぼ10万円から15万円と言われていますけれども、この坪っていうのがですね、生きている人の坪っていうのは、畳2畳分、2枚畳の分で一坪っていうと思うんですよ。 あの要は 180×180 ぐらい。で、うちのお墓そんなに広くないから、まあ10万円で片付くかななんて思っちゃう人が多いんですけれども、亡くなった方の使う一坪っていうのはうんとちっちゃいんですね。半径、90センチ四方なんです。お墓の場合の一坪っていうのは90センチ四方のことなんです。ですから、あの大体昭和の中頃に建てられたお墓であれば、そんなに小さいっていうことはないので、まあ、 ほとんどの人が2、30万はかかる、撤去工事費を。で、それがもっとですね、あの、立派なお墓で、外作がすごく立派に組まれていたり、あとはその床に敷かれているのが大理石の一枚岩だったりとかっていうと、割ることができないので、それを運び出すのに結構な道具がいったりするんですね。斜面に立っていて、通路が狭いなんていう時はクレーン車が必要だったりして、7、80万かかるっていうのも結構見ます。ですので、あの、新しい墓地に、 あの今使えるお金のほとんど全てをつぎ込んでしまいますと、ここがもうクリアできなくなっちゃうんですね。ですから、もう何はともあれ、動かす前の方が大事です。もともとのお墓で撤去するにはいくらかかるのかっていうお見積もりを、もう最初の頃にお尚さんと仲良くして取ってもらうことですね。あの、石屋さんもお尚さんの紹介で多分、あの、頼むことになると思うので、 まあまあ、お寺の場合をばっかりを中心に話してきてしまいましたけれども、まあ、公営墓地とか、あの民間霊園にいらっしゃる場合は、この辺そんなにあの苦労なく、すっすっといくと思うんですが、手順としては大体同じ流れになります。あの高い場合は4、80万。 あの、安い場合でも2、30万も提供工事費をかかるよって言われてびっくりなさる方も多いと思うんです。だってあの、1個建てのお家を壊してもだいたい100万円とかで済んじゃったりするじゃないですか、木造のお家なんかだと。で、こんなね、狭いところのあの、簡単なものを壊して半日で終わるのに、1週間ぐらいかけてお家を壊したときに、 だって100万くらいなのに、なんで 7,80 万もかかるのって思われるかもしれませんが、実際これ石材店さんに頼んでもらってきた工程の写真なんですね。うん、とつまり最後この皿地に戻すっていう右下の写真の状態までしなくちゃいけないんです。でそうなる前にはまず外側の外作を外してですね、で下のコンクリートも全部打ち砕いて瓦礫にして。 それであの上の石だけじゃなくて下 の, あの部屋も全部撤去してそこにまた土を埋め込んでそれでもうきれいにさら地の状態にしなきゃいけないんですよねあの。そのまんま誰かのご遺骨が入ってたまんまのカロうとを生かして次にリサイクルっていうわけにはいかないんです。でですすからあのここまでするのには 結構あの大変。でその自然石でできている墓石の場合は重いですし運び出すのにも特殊な技術が必要 で, でまたそれをねあの参拝のようにあの簡単にあの砕いてがれきにしてしまうわけにはいかないので石屋さんもきちんとしたところであれば定期的に見た目ちゃんと抜けてるけれども定期的にあの貯めておいてそれまで倉庫で保管しておいてで一定 の, あ の, あの業者さんに頼んであの運んでもらったりっていうことをするので。 なかなかに手間暇がかかるものなんです。木造家屋と比べたらだいぶあの小さいけれども手間がかかる。今日はお寺と揉めないでお墓をしまうにはどうすればいいのかっていうことを中心にお話ししてまいりました。最初に伏せ字にしていたところですね。赤い文字にしてみました。うん、段家になっているお寺、菩提寺があるのであれば、早いうちから、だいぶ前から相談してほしいということですね。 それからご親戚やお孫さんとももちろんよく話をしてくださいそして、提供の方の見積もりを先にしておかないと予算が非常に厳しくなるよということです。あと一番お伝えしたかったのは地域にあるお寺と縁を切らないことで多大なメリットが生まれる場合もある。 地域活動の拠点にしたり、そういうことも考えられます。あのご自身の死後事務をあの任せるっていうこと以外にもね、いろいろお寺を起源にして地域を活性化させていくことはできると思いますので、えっ、ー、とぜひあのお寺さんとあの今はちょっと敷居が高いわっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、お墓のことを相談することをきっかけに仲良くなっていただけたらと思います。えー、それでもですね、やっぱりいろんなお寺さんあります。 あのお計算はできるって言ってたのにそんなのやってないよとかあの墓じまいやっぱり相談に行ったら気をつけて話はしてみたんだけれどもまめてしまったとか、えー、そういうことがありましたら是非こちら OK というキーワードで検索して私のメールフォームの方からご相談いただければと思います次回はですねお葬式のことについてお話をしていきたいと思っていますこちらも重要テーマなので、えー、ちょっといつになるかわからないので。 したいなっていう方はチャンネル登録していただけるとありがたいです。それでは次回も。